ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。お風呂のリフォームしました。どうぞ、ご覧ください。 取り壊して、綺麗さっぱり、なくなりました。二日目です。床下、壁、天井、浴槽、水栓、ドア、棚、鏡と組み立てていきました。 3日目です換気扇、ドア枠、壁紙、給湯器のリモコンを取り付けて完了です この金属のやつは何だろう新旧浴槽の比較です。 金額はこんな感じでしたいかがでしたかご視聴ありがとうございました